かける10のスモ ー, クあーということで、えー、コラボ企画の途中にこちら撮影するんですけれども見たことありますありますなんとなくありますね<笑>はいということであの企画をねちょっと今タイトルコールするまで全くお伝えしなかったんですけれどもや、はい、っていきたいかなと思います、はいはいえー、本日のゲスト女子ロクさんですどう女子ロいクですよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたします ということで、はいえー、こちらの企画ですね、はいえー、10質問がありまして、はい、まあ、あの1個10秒で答えていくという、はい、極めてシンプルな形の内容となっておりますはい、はい、でまあ本当に時間制限もあるので必要とされるのは頭の回転と口の回りということでどうでしょう女子力さん、はい、頭と口回りますか回ってないですで、ね、今ね大丈夫ですやりましょう<笑>はいじゃあいきましょうはいじゃあではまずお名前を教えてくださいはい、女子力でーす生年月日 え1986年10月26日好きな食べ物カレーネパールの趣味趣味うんイベントクラブイベント行くこと最近あった面白いこと最近あった面白いことあー出張行った先が、まあ、遠すぎた今までにあった恥ずかしい思い出恥ずかしい思い出今こうやって女装して歩いてること落ち込んだ時にすること落ち込むことがいっぱいあるけども音楽聴いてるば忘れちゃう 旅行するとしたたら行行きたい場所旅行するなら行きたいのはああフランス1億使えたらど う, 使 う, ああうクラブ立てる<笑>今後の目標今後の目標シ、えーホイエックスとかあとはコロンビーク所属しましたのでいろいろ面白いこといっぱいやりたいです、うん、ありがとうございますありがとうございま す, といますさらさらとねあの話していただきましたけれども、はい、いくつか質問していきたいなと思います、はい、まず好きな食べ物、はい、ネパールのカレー、はい カレーが大好きナン、はい、つけて食べるタイプのカレーですねあのまあ、うん、皆さんインドカレーとかってねインド料理みたいなイメージしてらっしゃるけども、はい、ほとんど日本のインドカレー作ってるほとんどがネパール人なんですよ正確にはネパールのカレーなんですよ、はい、そうネパール人が作ってるナンつけのカレールーのカレ ー, ーああいうのが大好きで、はい、結構もうなんかな給料入ったらすぐ行っちゃう<笑>なるほど<笑>しかもね1000円でナンとカレー一緒に食べれるから、うん、もうリーズナブル ですね、なるほど一回、うん、本当に食べてみていただいて あ, ありました今度行ってみたいなと思います、はい、ちなみにあの甘いですか辛いですか あ, あの選べますあ選べる選べますうん。普通に、うん、辛さ甘口の段階から辛口もあるんですけど、うん、辛口はめちゃくちゃ辛いですなるほどちょっと楽しいと思いますよちょっと楽しい辛いの好きですよね いや、あんまり好きじゃないかな だ, だ, だとしたら一にして辛さレベル1にしていただければああの普通のスパイスとかあと煮込まれた野菜とかお肉の旨味が凝縮してるのでぜひ食べてください分かりました、はい、では今度行 か, かせていただきます、はい、であと今までやった恥ずかしい思い出がなんか女装して外歩くまあこの格好して外歩くことよくあるんで、はい、まあち ょ, ちょっとした羞恥プレイですよねもうね、すでに羞、ね、恥プレイ羞恥プレイですよね<笑> けどやると、やります。必要あればやります。必要があれば。必要があればやります。どんな必要なんだろう。いやいや、イベントね、イベント。ようこそ認めて。イベントやってたりするから、ね、そのイベントまで向こう行ってから準備する時間、だめないんで、うん。最近家でやってから行くんですよ、はい。家でやってから行く。家で顔全部作る。今日はあの顔作ってこない正解だったパターンなんですけど。<笑>普段、うん、なんかこう一応、そして歩くときはちゃんと家でフル装備して、外出ます。うん 白い目で見られたりとかそういうのはいない、ああなくはないですよなくはない。なくはないです。なるほど。はい。ありました。じゃああのもしあのみあの外で見かけた時はもうジュシロスさんその。 お気をしてね歩いててるところを見た時はももう普通に声かけても大丈夫あいいですいいですいいですわかりましたぜひじゃあねあの外出た時はちょっとあの女装する女子力さんぜひ探かせてみてください普通の格好の方が多いです<笑><笑>はい、はいはいはい、ということで10の質問本日のゲスト女子力さんでしたあ り, あ, りありがとうございますありがとうございます